いい加減、なぜ会談ができないのか、しっかり考えろ、というのは、やはり国な注文なのでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。またまた、願望全開の記事を、連合ニュースが掲載していましたのでご紹介します。連合ニュースの記事を引用します。 韓国の外交部当局者は19日、アメリカ・ニューヨークで開かれる国連総会に合わせた、チョン・ウィヨン外交部長官と日本のモテギトシミツ外相による会談を調整していることを明らかにした。ただ、まだ決まったことはないと述べた。チョン氏は国連総会に出席するため、19から21日にニューヨークを訪問する。 ウンジェイン大統領に同行する。チョン氏は、ムン大統領がニューヨークを離れた後も現地に残り、主要国の外相らと会談する計画だ。モテギ氏は22から24日にニューヨークを訪れる。両氏は5月にイギリスで開かれた主要7カ国 G7 外相会議に合わせて対面会談を行った。アメリカでの会談が実現すれば、 北朝鮮問題のほか、旧日本軍の慰安婦被害者と強制徴用被害者の訴訟問題など、両国の懸案について議論すると予想される。とのことです。連合ニュースも自分で書いていて意味が全く分かっていないのでしょうね。まだ決まったことはないのに会談を調整しているとは。茂木外務大臣といえば、 中国の大き外相に対しては、卑屈な態度で、シェイシェイと述べたことから、シェイシェイモテギなどと揶揄されていますが、韓国に対してはそれなりに強気な態度を貫いています。数々の反日発言を繰り返していたにもかかわらず、なぜか日本が新任状を出してしまった韓チャンイル中日韓国大使に対しても、忙しいと、テレビ番組で会談を断るなど、 その強気な態度は一貫していると言っていいでしょう。個人的には、カン・チャイル氏に対して、信任状法廷をしてしまったのは、外務省の大いなる失敗と思いますけどね。天皇陛下に対して、日曜と呼ぼうなどという無礼な発言をした人間になぜ信任状を出したのか不思議です。このような人物が韓国では、韓国切手のの陳チ派と言われていることは、 外務省も知っていたはずです。にもかかわらず、信任情報廷を行ったということは、韓国側に、過激な反日発言を行う人間、イコール、日本をよく知っているからこそ、反日の発言ができる人間であるということを、日本も認めたという誤ったメッセージを韓国に出してしまうことになるのではないでしょうか。領間や空気を読むという能力は、 韓国人には備わっておりません。いわゆる維心伝心も韓国社会には存在しません。韓国人に対しては、しっかりとストレートにノーと言い続ける以外、適切な方法はないと思われます。やはり、どう考えても、この信任情報提は外務省の握手ではなかったかと思われますね。チョン・ウィヨン外相、韓国側が画策している。 国連総会に合わせての日韓外相会談ですが、はっきり言って行う意味はないと言い切っていいでしょう。ムン大統領もなかなかどうして相当な人物ですが、チョンウィヨン外相というのはムン大統領に輪をかけて相当な人物であると見られるからです。チョンウィヨン外相はムン大統領以上の新中新北朝鮮の人物と見られ、嘘をつくことに、 何の恥もためらいも持たない韓国人の結晶と言ってもいい人物と言っていいでしょう。いわゆるハノイノーディールと言われた2019年の米朝首脳会談、トランプ元大統領とキム・ジョンウ氏を共に激怒させた嘘の言響はこのチョン・ウィオン外相と言われています。2018年にはマイク・ポンペオ国務長官をして嘘つきと言わしめ、2019年の ASEAN プラス3首脳会議では、安倍首相を待ち伏せして無理やり勘談を行い、しかもその様子を写真に収めて一方的に公開するという外交の審議則すら守れない卑劣極まりない人物です。そもそも文政権自体がレームダックに陥っている上に、このような審議も守れない嘘つきと話すことなど、無題外の何者でもありません。 実はこの二人、一度外相会談を行っているんですね。2021年5月、G7 首脳会談に韓国がゲストとして呼ばれた際、茂木外相と対面の会談を行っています。両国外相が顔を合わせての会談は、これが実に1年3ヶ月ぶりだったのですが、自称元徴用工訴訟に関して、茂木外相からの 韓国側が解決策を出すようにという至極当たり前の要求に対して日本側が正しい歴史認識を持つべきだという愚にもつかない回答をしており会談はわずか20分で物別れに終わっています連合ニュースの記事にある通り韓国側の狙いは自称元徴用工の賠償金を引き出すこと自称元慰安婦に対して 日本の首脳が永遠に謝り続けるという現実を取ることの二つと思っていいでしょう。もしこれができれば、それはそのまま文政権の功績となり、来たる次期大統領選挙で、現与党、共に民主党は大きなアドバンテージを取れることになりますからね。韓国における最高権威者は大統領ではなく、自称元慰安婦だということは、当チャンネルでも 再三申し上げてきました。これが事実であるということを証明するような記事があります。9月13日付のレコードチャイナのニュースを一部引用します。2021年9月11日、韓国毎日新聞によると、来年3月の大統領選の有力候補である保守系野党国民の力のユン・ソン・による前検事総長が、 元慰安婦女性と面会し、慰安婦問題の解決を約束した。記事によると、ユン氏は同日、韓国南東部、ヘグ市にある慰安婦記念館を訪問し、元慰安婦のイ・ヨンスさんと面会した。また、国際司法裁判所の判断を仰ぎ、慰安婦問題を解決してくれる人を大統領に選びたいというイ・さんに対し、ユン氏は、 日本から必ず謝罪を引き出し、おばあさんたちの心の傷をすべて癒すと約束したという。とのことで、特に反日というニュースでもなく、韓国国内では保守派と目され、どちらかといえば、韓国人にしては物事が見える人物と思われているユンソンより候補にしてこうなのです。文政権に抗い続け、韓国内の保守系国民からは、 圧倒的な支持を得ていると言われているユン・ソン・ヨル候補といえど、自称元慰安婦の意向には逆らえないのです。チョン・ウィヨン外相の狙いは、来る大統領選挙で、現与党共に民主党の候補が勝ち抜くために、自称元徴用校、自称元慰安婦問題で日本を屈服させたという名誉を得たいという、徹頭徹尾自分たちのためだけを考えたものであり、 そのようなもののために付き合う必要はもうとありません。茂木外相をはじめ外務省の面々にはしっかりと考えて対応いただきたいものです。二度とカンチャンエル氏への新任状法廷のような具は犯してほしくないものですね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。